マサチャンネルをご覧の皆様、こんにちは、モータージャーナリストのマサですさあ、皆様、お元気でお過ごしでしょうか、本日はですね2月5日、えー、なんでですねこう今、ですね動画を撮ろうかと思ったかというと、突然思ってね 撮, る撮ったんですけども、見てください、これ、分かります ちょっと開けますよ。よいしょ。杉ですよ。杉。赤くなってるの分かります赤くっていうんですか黄色くっていうんですかそうなんです。2月5日、もうですね、スカフン飛んでるんですね。もうね、大変な思いをしている人もね、いるんじゃないかと思うんですけども、あ、そうですね、これ場所はですね、奥武蔵グリーンラインっていうところなんですけども、森林管理線 権限道線終点というふうに書いてありますね本日はですね巨木ツーリングということですね埼玉県のですねうちからほど近い巨木をですね見に行こうということでですね走っている途中なんですけれどもえー、何の話をするかというとですねその杉花粉なんですよ多分ねもうほんと全部杉だからねいやもう絶対こ う, うとこ走りたくないって思ってる方がね多いんじゃないかなと思うんですねで。 まさチャンネルどうかっていうとですね、実は実はなんですけども、花粉症ですね、克服したんですよ。どのくらい前かな、7年ぐらい前、10年経ってないですね、7年ぐらい前に克服しました。で、教えてほしいでしょ<笑>教えてほしいと思ってると思うんですよ、花粉症の方多いから。なので、お伝えしようかなというふうに思っています。ただですね、薬とか、 そういうものでに頼って治してるんだろうなとか、そうなんだろうな、いい薬があるんだろうなとかって思ってる方は、多分僕が克服したやり方っていうのに、その科学的根拠がないっていう風に思って、多分信用しないと思うんですね、ただ、完全に僕は克服、完全ってわけじゃないですけどね、やっぱかゆい時もあるし、鼻、くしゃみ出る時もあるんです。 あるんですけども、ほぼほぼですね軽くなって薬も飲まないし、え何にもしなくても過ごせますよっていう状態になったんですね。で、何をしたか、これはですね、もう一言で言うと、デトックスです、デトックス、でどうやって、ね、デトックスするんじゃっていうね、ことなんですけど、え、そば屋さんがある、えー、すげえ、これ何、やってんの ここだい、小堀峠なの、え、どういうこと。え。すげえな、これなんだ、これ。うお、すげえ。<笑>うお、すげえ。うお、すげえ。すげえ、あ。富士山じゃない、あれ。そうだよね。うお、すげえ。 まさかこんな景色が広がってるとはそれでですねデドックスどうやってあんたデドックスしたんですかって知りたいと思うんですけども簡単なんですよ実は現代的に言えばファスティング昔的に言えば断食ですでなんでそれに気がついたかっていうとですねまああの心と体の勉強をしてた時がありまして2日間の断食をしたことがあります で、5年連続ぐらいでね、1年に1回、3日間はやったんですけども、最近ね、ちょっとちょうどサボっちゃってて、やってはいないんですが、うーんとね、その3日間の断食をするとですね、とりあえずね、肌とかがツルツルになるんですよ。本当に。で、僕はね、感じたことはないですけど、目とか良くなるみたいですね。要するにこう、勢い勢いで体がするわけですよね。で、 なんでそれでこうデトックスになるかっていうとですね、要するに水だけです。お茶でもいいと思うんですけど、水だけですね。で、水だけで3日間過ごすと、要するに、あ、ちょっと待って、バイク来てる。先に行かせちゃおう。セローさんたちですね。はい、いってらっしゃい。で、3日間ですね。 水だけで過ごしますと、どういう体の変化が起こるかっていうとですね、ガソリンタンク。ガソリンタンクから非常にですね、エネルギーを放出します。で、人間とか動物とかのガソリンタンクっていうのはですね、レバーですね。レバー。<笑>肝臓です。肝臓にですね、もう何万カロリーも溜まってるわけですね。でそこにですね、多分ね、いろんなですね、まあ、添加剤とか、 いろんなね、悪いものが入ってるんですよ。特に日本人は。添加剤天国ですからね。世界で使っちゃダメなような添加剤が OK になってるような国ですよ。なのでそこに溜まってます、たくさん。で、3日間水だけでカロリーが入ってこないと、そこからですね、大量のですね、エネルギー、要するにカロリーを放出します。その時に一緒にですね、悪い物質が出るんだと思うんですよ。ちなみに、 その3日間お水ガブガブ飲んじゃダメなんんですねそんなにこうお水ばっか飲むと水中毒って言って体の塩分濃度が一気に下がるんで本当体やばい状態になりますで徐々に徐々にですねお水飲みながら、えー、喉が渇いたら口を濡らす程度に、えー、やるんですけどもなんと真っ黄色のおしっこが出ますえっ、ー、とねこれ本当ね好きな人もいる かもしれないんで、ちょっと言いづらいんですけども、あのー、リボビタンデとか、デカビタ C とか、ああいう色です。で、しかもですね、それが腐ったような香りがします。薬っぽい。あこんなに自分の体の中に変な物質入ってたんだなって、あのー、いつも思うんですね。それをデトックスしたときにはですね、ファスティングしたときには。で、その、汚いおしっこがですね、2日目から3日目にかけて出ます。で、そうするとですね、 ほぼほぼもう花粉症が軽減されていますそしてアトピーの人はですねアトピーが割と軽減しますこれはね一緒にそういうことをやっていたグループグループっていうかね心と体の勉強していたグループでアトピーの人いたんですけどアトピー非常に良くなりますねいや不思議ですよねただね3日間の断食じゃあ3日間だけね水だけ飲めばいいのかっていうとねそうでもないんですよやっぱね3日間のの断食の場合には 前2日、後ろ2日ぐらいですね、つけた方がいいです、なので、ファスティング、断食する初日から2日前には、もう1日1食で、動物性のタンパク質、動物性の油分、これはですねもう絶対取らないです、で、断食入って3日間食べない、で、4日目ですね、本当にお味噌汁の上積みとかから始めますね、お味噌汁の上積み食べて、で、 おかゆ的な、もう梅干しにおかゆみたいな感じのもの、なるべくですね変な添加剤入ってないような、もうおばあちゃんが作ったような梅干しとかね、ああいったものですね、そういったものを食べて、それで終わります、で、えー、と2日目、断食終わって2日目も、まあ、できれば1日1食か、まあ、2食も本当軽いぐらい、で3日目、3日目ぐらいから通常に戻していいんですけど、まあ、なるべく動物性のタンパク質とか、まあ、肉ですよね。 そういったものをちょっと避けていくというところですね、まあ、1週間のプランで考えるといいかなと思います。で、いやいやいや、そんなの無理でしょう、働いてるしって思うじゃないですか、僕は働いてるときの方がやりやすいですね、これね、休みの日だとやっぱりいろんなことに気が散らないので、食べてないことに集中しち ゃ, しちゃうんですね。で忙しくく働いてる時の方が全然問題なく できます不思議なもんですよね、でもねこれはねちょっとね、ハードルが高いだろうなって、僕は思うんですけど、最近ね、僕がやってるのはですねまあ1日の中でファスティングをするっていうやり方をやってます。これはですね、16時間っていうふうに出てくるんですよ、よくね、16時間が正しいかどうかは分かんないですけど、反応し。 埼玉県反応市に入りました16時間が正しいかどうかはわからないですけれどもそのくらいの時間カロリーが全く入ってこない時間を作るということですですので、まあ、夜9時から10時ぐらいに大体僕食事するんですけどもそしたらですね朝の10時で12時間じゃないですかでそこから4時間ぐらいだから 11、12、1、2、2、3時ぐらい、なんで僕はいつもね、3時ぐらいっていうふうに目安を立ててます、次の日の3時ぐらいまでカロリー的なものは口にしない、まあ、お茶とか OK です、まあコーヒーもブラックだったら OK だと思うんですけどね、あんまり僕、コーヒーブラック飲めないんで、飲まないですけれども、まあ、僕は大体お茶、最近はノンカフェインのものに縛っています。 最近はまっているのはごぼう茶とそば茶これはねいいですよ結構味が深くてねなのでえー、1 5五6時間空けてからカロリー摂取をするようにしてるんですけどもこれね1 5六6時間空けると最初のカロリーってすごい大事なんですよねいきなり豚骨ラーメンドカンみたいな絶対だめですもう絶対だめもったいない最初にね摂取するカロリーは僕は僕 フルーツがいいいいんじゃないかなかと思いますね今の時期だったらやっぱりみかんなければバナナとかそういったものがいいんじゃないかなとは思うんですけれどもりんごとかねすごくいいんじゃないかなと思いますねでなぜいいかっていうとですね抗酸化作用よしね錆びづらいですよねみかんなんて変な話1ヶ月ぐらい置いておいても錆びないじゃないですか 錆ないいいもののを体にに入れるっていうのは非常よよろしいんですよねだからバナナとかは割とそんな持たないでしょうだからみかんとかりんごとかそういうね抗酸化性の強いものが最初に摂取するファーストカロリーとしてはよろしいのかなというふうに思いますけどねでだいたいそれをですね食べてうーんまあそれでちょっとこうお腹が和むのででそのあとに 大豆のシリアルとかそういったものを食べたりとかして夕飯までなんとなくつないでくるっていう感じの生活を今のところしておりますその結果ねこういうね杉並木に入ってもですね杉が赤くなっていてもですね大丈夫な体になったというところですねやっぱね日本人って勘違いしてるなと思うのはですね体にいいものを食べよう 体にいいものを摂取しようっていうふうにです、ね、皆さん思うと思うんですよね、それはね僕は間違っていると思います、もちろんね体にいいものを摂取した方がいいんですけども、食べないという、ね、こともね非常に大切なんですね、なんかね、3食規則正しく食べることが正義みたいな感じになってませんか、日本って、それってねやっぱ間違っていますよ。だって、腹減ったら食いやいいだけの話じゃないですか、12時になったら腹減るなんて、こんな癖ですから。 12時になって腹減ってなければ別に食しそうでもないし夜ね食べなきゃいけないそんなことないです食べなくても別に平気です死にはしないですお腹が減ったら食べればいいんですよまあそういうことでですね花粉症でつい方なんとかね薬じゃないもので解消したいそういうふうに思っている方がもしいてですねこの動画にたどり着きましたらですね参考になったんでしたらですね非常にありがたいなと思います まさチャンネルはですね、この動画だけではございません。たくさんたくさん皆様のためになる動画アップしておりますので、この後流れるチャンネル紹介動画をご覧になられて、よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは、モータージャーナリストまさチャンネル、これにて、失礼いたします。次、赤いな、上の方が。ちょっと画面ではわかりづらいか。